お前が死んでようが生きてようがお前のとどめを確実に刺すためになさ先じじっとしてれば何もしないって言ったくせに自分を知れそんなおいしい話があると思うのかお前のような人間に な, なんてひどい野郎